こ, んな感じでここですどうですかラーハンだからできるんですねこれがうまいはいどうも流暢の皆さん料理でーすということでですね、えー、今回はですねえっ、ー、と結構ね、えー、いい感じになってきましたので3本目で結構ねかなりいい感じになってしまったので地名の料理をやっていきたいなって思います札幌一番ラーハンっていうのをで、ね、や, やりたいと思いますサーメンをラーハンにしちゃうっていうですね 意味かかりますかラーメンをラーハンにしよう串言うよりやってみた方が早いと思うんでとりあえずやっていきたいと思いますザイルスズメに行ってみたいと思います豚コマニックスです今回 60g 使うの ち, ょちょっとこれ今多いかもしれないですけどもまあ多い分には OK です卵今回2個 砂糖のご飯、あこれは別に砂糖のご飯じゃなくてもいいです。普通に炊いたいご飯 200g でもいいんです。札幌島、えー、塩ラーメンですね。これでやっていきたいと思います。あの、えー、今回の、えー、ラーハンなんですけども、塩味でも、えー、味噌味でも、ごま味でも、醤油味でも、全部うまくいくんで、お好きなものを使ってください、これを使って でははでい、ね、で皆さんやっていきたいと思います、はい、今日はですねテンション高いですよ僕なぜかというとですねお酒がいっぱい入ってるからですねはいということでですね、えー、とまずですね下ごしらえをしていきたいと思います美味しそうな氷を用意します、はい、今日はどうしようかなじゃあこれトトトトトトトトトッね焼酎だからねちょっと多めで大丈夫ですレモン入りの炭酸がねうちにありますんでねこれレモン入りの炭酸ねこれねレモン入れなくていいからね結構便利なんですよいただきます ね、プロモーション動画ではありませんお肉をカッティングしていきたいと思います、はい、こんな感じでね、えー、ザクザクと、えーまあ、これぐらいの適当な大きさに切っていきますはい、はい、ということですねはいということですねはいということです ね,、はい、いこですねプラー感が出ましたコツはですねめちゃめちゃ酔っ払った後のチャーハンってめっちゃうまい 最高の味っていうのはやっぱりシチュエーションのところも大事だったりする最高のシチュエーションで最高の料理を食べられるように自分を最高にしていきます、うん、もうまた一種のスパイスみたいなねまあ茶番はね、うんえー、そこそこ一緒にや、ね、っていきたいと思います、うん、まずですね、えー、フライパンに、えー、油大さじ1を引きます一旦、はい、小間肉ですねはい。小間肉を入れていきますたっぷ塩ラーメン 粉末とえー、切りごまをこれは抜いておいてくださいはい優しく揉みましょう皆さんね優しく問題が出てください豚肉も忘れないでくださいね、えー、豚肉炒めてくださ、はい、た火が通ったらえー、ちょっと焦げ目がつくぐらいで大丈夫です、はい、粉々にしたらラーメンをさーッと入れてください150シッシーを入ちょっと火を強めて水を浸していきます はねえー、中火ぐらいで結構です2分ぐらい2分ぐらい置いて柔らかくしてます外のご飯は温めておきますあったかいご飯を 200g 用意してほ酔っ払いすぎじゃないですかっていうお声をすごくいただくんですけども僕も編集し終わった動画を見た時に自分でびっくりしますなので皆さんご安心ください たまりました。そして、ねえー、こちらも2分経ってですね、えー、いい感じで水分が飛んでます。水分はかなり飛んでおりますね。火は弱めましょう。麺は完全に戻った状態です。後のご飯、えー、こちらをワンと投入します、はい。火はつけつつですよ。はいえー、この こ、え、れ、ー、ラーメンとはゆえんなんですねそば飯なんだけどこれね、はいはい、この状態 で, ですね付属のスープを入れていきます塩ラーメンこれがうまいんですよね、まばらになるようにね塩の香りもうたまんない はあ、もうたまんないは あ, きますあたまらんちよーくで混ぜてあげてくださいね全体によくなじませてこんな感じでねこの状態になったらですよでここにね真ん中にねちょっとねスペースを空けてくださいつめいごうですねつめいごうを割り 軽く2人分ぐらいいいいけるのでで卵はつゃ全然いいですお野菜も取りたいなっていう方は麺とご飯を炒めるときにキャベツとかねあのそういうあのお野菜入れていただくと美味しく食べることができますこの状態で弱火にしてたくと卵半熟になるまでねじ、えー、ってきますねはいそれではですね、えー、と蓋をしてまあ45分経ちましたね えー、まだね、白身ね、そ、え、こ、ー、まで、えー、固まってないのでこれね、全然平気です黒胡椒です黒胡椒はい。黒胡椒ょねえー、っとまんべんなくかけてあげてくださいこの小ネギ、えー、っと、ね、たっぷり散らしてください切りごまですこれ札幌一番はねこのね切りごまが入ってるんです、ね、札幌一番塩ラーハンの完成です はい、といととうこでですね、えー、できましたので一人では結構多い量なので取り分けるような感じで食べてくださいいただきますうまいもう一杯食べていきたいと思いますいただきます気に崩すとまあこうトロとトロになりますよ ね, ですねラーハンを、えー、美味しく食べるにはお、げこれがラーハンの特徴なんです 卵を入れて蓋をして熱を加えてることによってこの麺がパリッパリになるんですよこのおこげめちゃめちゃうまいんですよぐしゃぐしゃにしちゃいますラーハンだからできるんですねこれがうまいいただきますおこげの部分からいきましょうげが チキッ味してま す, すごく少しねラー油を垂らすんですねこれラー油を少し垂らした塩ラーハンわあたまらんこの塩ラーハンっていうのはの袋とご飯で数人でシェアできるレシピになってるんですよで結構ね食べる、えー、ご家庭だと二袋とご飯二、えー、つ分で34人前いけると思う レモン汁で す,、ね、です<笑>うん最高にうまいねレモンもラー油もすギなこれ塩ラーメンもすごく保存ができる食材ですのでですねいつでも食べれるようなレシピになってますコストが安くてうまい キャベツとか、途中で加えていただすすごく使えるレシピになってますので皆さんぜひお試しいただければなっていうふうに思います<笑>ということですね、えー、今日の動画いかがでしたでしょうか楽しく料理をして美味しいもの食べようっていうところだけですのでこういうところにですねいいなと思っていただいた方こういう料理やってみたいなっていうふうに思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録、えー、よろしくお願い いたします。